さて、ここでだいぶお待たせしましたけれども、えー、ウェブページにおいて画像をどうやって使うかという話について説明しますで。なぜここまで待ったかというとですね、えー、画像は HTML の中に直接は入れられないので、サーバー上に別のファイルとして置く必要があります。えー、別のファイルとして置かなくちゃいけないんですけども、その参照はやっぱ相対 URL でないと、さっき言ったように不便なわけです。えー、なので、これからやろうということですね。 さて、えー、まず画像ファイルの形式についてお話します。で、えー、ピクセル画像では Web の場合ですね、Ping か g i f か JPEG のいずれかの形式を使う。それから、ベクター画像の場合は SVG を使う。SVG についてはこの授業で扱っていませんから、まあ、今回は置いとくとして、えー、主に こ, のこちらの画像で Ping、えーまあ、が一番、えー、使いやすいんじゃないかと思いますが、えー、使ってみます。さて、えー それでは、これから、まあ、実習するために画像を作らなきゃなんですけども、えー、そこからやってみましょうか。まず、えー、現在、えー、まあホームディレクトリにいますけども、えー、これから前回やったと同じように続きで、えー、まあパブリック HTML ディレクトリーにあるものがページとして公開される。なので、そこで作業することにします。CD の FFTML。えー、そこでですね、 今度はここで、ええー、まあ、絵を何か描かないとしょうがないので、ええー、g i ンプを起動します。で、絵はどれぐらいの大きさがいいでしょうね。ええー、新しい画像を選んで、ええー、サイズはそうですね。まあ、160の160ぐらいにしてもらいますよね。OK。ええー、ちょっと小さいので、まあ、多、えー、くしてですね。 それで、えー、あんまり太いと細かいのは書けませんので、えー、この鉛筆ツールを選ん で, で、鉛筆ツールのサイズはまあ10ぐらいがいいんじゃないですかね。えー、10のサイズしました。それから、色は真っ黒じゃまあいいんですけども、つまらないので、えー、色も少しこう薄い色にします。じゃあ、これで、えー、例えばこう。こう も う, うまくはないですが、うん、まあ何か必ですから、皆様はまあ好きなように書いてそして、えー、これを保存するときにですね、えー、Ping で保存するためには、えー、ファイルメニューのエクスポートを使ってください。そして、えー、これもう Ping と入ってますけど、まあ、例えばじゃあ3、1点 Ping。で、えー、場所はですね、このパブリック HTML にしないといけない。 パブリックエッテムのサイテンピングでエクポート。で、えー、まあ、この辺のオプションはもうそのままでいいと思います。エクポートしましで、他にもっと絵を描きたいときには、えー、また、新しい絵を描いていいんですけども、この窓を閉じるときに、えー、この、ジーンプ固有の形式で閉じますか、あの、保存しますかと聞きますので、まあ、それは保存しなくていいと思います。保存しないよう でまた次の絵を描いてもいいんですけども、まあ、1個あればいいので、今回はこれで終わります。そうすると、えー、このように今、えー、画像ファイルが来ることができました。一応見てみましょうか。ディスプレイ、えー、今の太陽、えー、の絵が出きました。